皆様、こんにちは。小田原から参りました、えぬしと申します。旗の元気祭りの、なに恥じないよう。この場にいる皆様と、ともに。元気に楽しく踊りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えぬ、ー、し、構え。 みんなが笑顔で祭りを楽しむこの思いをこの胸に共に進もうエニシー そそうそ う, そう。はい みんなのパワーで幸せ願い音それがよさいだそろそそひとときのり合いからはあ、つぶつながりを水をうかべる音にそれがよさ こ, こいだまあ ありがとうございました。